どうも皆さんこんにちは。自民党参議院議員福島み佐子です。国会前の皆さんこんにちは。ちは金曜日土曜日日曜日と全国あの大阪福岡、えー、新潟とあの回りました。そんな中で全国各地で強行者反対の声が本当に大きくなっています。そしてその希望さ。 まままず申し上げたいいいと思いますすすつつ言います1つ目森友の問題です安倍総理は私か妻かまさにこの払い下げに関与していたら総理大臣も国会議員も辞めると言いました関与が明らかになったじゃないですか辞めるべきじゃないですか安倍総理はまず辞めろそのまま 安倍総理はここでもまたオリンピックを行って2020年までに憲法を変えて施行するしかも9条がターゲットだと明発に言いました安倍総理もう皇帝か王様みたいになってますよね我が輩は国家であるルイ14世かとツッコみたくなりますなんで総理大臣が 改正発議の権限がない憲法尊重擁護義務がある総理大臣が何で憲法を変えるって言えるんですかしかも国会ではきちんと答弁しません読売新聞読めとは国会をあまりにも苦労していると思いますがどうでしょうかん、うん、そんな総理の答弁だったら国会いらないですよんあんたは肯定かそう言いたいとあの講師が。 いるんです。安保関連法戦争法は集団的自衛権の行使が入っているだから憲法9条3項の自衛権自衛隊には集団的自衛権の行使が入っていますだとしたら1項2項を完全に破壊するものではないですか自衛隊は世界の平和のために貢献するそんな文言が入ったら あるいは、自衛権、自衛隊を認めるっていうのが入ったら、それはまさに世界でアメリカと共に戦争をやるんだ、という宣言でしかありません。安保関連法違憲だとして、たくさん裁判が起きています。何で、総理は惨条改悪なのか、このえ安保関連法を合憲とするために、まさに憲法 9条3項変えようとしているだから私たちは大きな声で言いましょう9条改悪は許さない9条3項を入れるということは9条の破壊なんだ戦争しない国から戦争する国に変えるんだだからこの策動は絶対に許さないしこんなことを言う総理大臣には退陣を本当にしてもらいましょ う, う, しょう国民投票には発 億円かかります。総理の個人的趣味と個人的怨念で850億も使うなどうでしょうかうれ教育の無償化なんてちゃんちゃらおかしいだったらすぐやればいいじゃないですか850億円も奨学金に回したらどれだけ助かるんですかこんないい加減なインチキを許さないそのために頑張りましょうそして3つ目共謀罪です、えー サス教授はテロ対策ではないと言いましたもう新聞もメディアもテロ等準備罪というのをやめましょうよ政府がテロ等準備罪っていうのも許してはなりませんそして森山副大臣は権威がかかれば一般人じゃないと言いましただったらみんな一般人じゃなくなるんですよどんな一般人も権威がかけられたら一般人じゃなくなるんですよ そして、共謀はまだ何もありません、何も発生していません、だったらどんな捜査をやるんですか、自白を強要するか、LINE や電話やメールを本当に全部見る、それ、あるいは屋外盗聴をやるしか共謀罪の実験できないじゃないですか、まあ、そんな社会はごめんです、えー、そして皆さん、市民社会にあまりに早く国家権力が侵入する。 あんなのいなくなればいいよねなんていうのが冗談なのか願望なのか本気でやるかどうかわからないこれをその段階でやろうとすることに本当に国家権力の暴走ですこんな共謀内閣許さないその声を大きく上げていきましょ う, う共謀罪がある社会はまさに私たちが住みにくい社会です 秘密保護法、そして戦争法、盗聴法の拡充、そして共謀罪、なぜ今、共謀罪なのか、戦争のできる国にするために、人と人とのコミュニケーションを、人と人とのつながりを、NGO を、労働組合を、さまざまなつながりをぶった切っていくのが共謀罪です。 戦争のできる国にしてはなりません共謀罪と安倍総理を一日も早く葬りするためにもっともっと共謀しもっともっと声を上げもっともっと元気に民主主義を作っていきましょう国会の前から全国に発信している全国のみんなが動き出して動いていますどうか共謀罪廃案そのために力を合わせましょう 明日18日、参考人質疑がえ衆議院の法務委員会であります。夜は日比谷街音楽堂での大きな集会とデモがあります。廃案にするために一緒に頑張りましょう。う参議院議員、福島、水戸です。ありがとうございます。